皆さん、こんにちは。これはプログラミングチャレンジ第7回文字列第4部サ フ, ィックス行サフィックス配列です。では、今回が、えっと、最後のビデオで始めましょう。このビデオでサフィックス Tree とサフィックス Array についてお話しします。これは、えっと、文字列に対するデータ構造です。このデータ構造が、えっとまあ、ある文字列のすべてのサフィックスとプレフィックス をあのまあ、セーブしてでいいいいろろな面白い使い方がありますでは、まず、サフィックスアレイって何ですかっていうと、まあ、本当にプレフィックスアレイって言いたいんですけど、あのこの3つ の, なんかあの文字列を考えてください。car と cat と rat。で、す、え、べ、っと、てのサフィックス、後ろから見てみましょう。すべてのサフィックスを考えると、 まず car, car と ar と r ですね。次はカット c ッ t cat と t ですね。at と t ですよね。で、次は rat, r, r, at と at と t. あ、これは at は2回があるんですよね。で、あと、このサフィックスをうとして、で、同じものを抜くと ar, at まあ、これはかける二で、car で cat で r で r, at で t。 で、あの、このユニークなサフィックスをキコゾにすると、こんな感じのキコゾになります。ar, at, car, cat, rat, t これは、あと、サフィックス tree です。なんでこんなことを作るかというと、このサフィックス tree を持つと、まあ、いろいろな、なんか便利な機能があります。これは、なんか、これからをっと説明します。 例えばえっ、ー、と ga, ta, ga, ca のえっとストリングを考えてください。で、この ga, ta, ga, ca のサブストリングを数えたいときですよね。例えば ga, ca, ga, ca の中に ga がどれぐらいがあるのか。これを考えると、あの、この木から言って ga。で ga がサブトリが2つ。っていうことが ga がこの文字列の中に2回がある。 ね、a, a って考えると、a が、subtree が、subtree が4つがあります。ということが、この文字列の中に a が4つがある。これで、なんか、あの、この tree があると、えっと、そのサブ、substring の, の数を log n で、計算することができる。 まあ、これは便利でしょなんか da, ta, ga, c は短いですけど、もっと大きな行列でサブストリングの数を探すことが、まあ、すごい、あと、早くは計算することができるんですよね。逆に ,a, a がどれくらいここの中にあるかをテストすると、まず ,a があって、a から ,a がないんですよね。つまり、この o ー f log n で ,a, a が入ってないっていうことがわかる。ですね。 他、なんか、KMP とか、Z と,、えっと、えっと、Z、えっと、Z、C 法と比べると、KMP と Z 法が O of log, O of log, えっと、T プラス P なんですけど、これは O of log T だけですね。結構早いでしょ。まあ、実際にこれを調べても、なんか、あの、O of log なんですけどって言ってましたが、 これすべての文字で行くと、なんか時間がかかると思われるので、実際にあと実装するときにこんな感じにしたいですね。なんか一つの項があるの頂点をすべてをまとめます。だから、ここは A。で、A から終わったサフィックスと、CA が終わったサフィックスと、g a c と終わった u フィックスと、g a j a c ですよね。実際にはサフィックスというのはこんな感じとなります。 で<咳>、あと、サフィックスでストリングマッチングすると、例えば、ga, ta, ga, ca を、a をマッチングしたいときだと、この a のノードを歩いて、で、ここから4つの子供があるので、a が7と5と3と1のインデックスで行います。で、逆に、あの、ga を探すときに、この ga の 頂点に行って、で、これは、えっと、gaca と gataca っていうことがわかるので、ga は2回行います。で、t が、ここに t があるので、この t のサブスティングマーチングを行って、子供が1回だけなので、t が、えっと、あ、2回か。そうですね。1回で、えっと、が、となります。a t a c 1回だけ。これはチやって、あ、 インデックス2ですね。1回だけインデックス2ですね。で、Z は NotFound です。あと、前の LongestRepeatedSubString を探したいときですね。LongestRepeatedSubString が、なんか、あと、SubString の中に一番長くて、一番よく繰り返す SubString となります。これはあ、あと、なんか、真ん中の頂点をすべて調べて、 一番深く、一番子供が多い頂点を選択します。例えばこのキーの中で頂点を二つがあるんですよね。一つは A。だから A が4回リピートしてるんですけど、長さは1だけです。で、もう一つの頂点が GA。GA が2回リピートするんですけど、長さが2。ということが GA が1回以上行っているサービスティングの一番長い方です。 ですので、なんか、中のノードすべて、なんか、チェック、えっと、探索すると、あの、一番長くて、えっと、以下以上行っているサブスティングを、えっと、喋ることができます。で、もう一つが、あと、LCS。LCS も、なんか、Tree で、えっと、ややることができます。LCS が、えっと、二つの文字列の中に、えっと、一番長いのサブスティングです。まあ、これは、あと、 前は GP でやってたんですが、今回が LCS を調べるために、もう一度、あと、まあ、M と N が両方の文字列を同じ文字列に付きます。でも、M の後と N の後に、あとそのシグナルの、と、文字を入れます。例えば、M の後にド和サインを入れます。N の後にハッシュを入れます。ですね。こうすると、 あと m n ハッシュのサフィックス tree を作ると中のノード全てを見てその中身、えっと真ん中のノード真ん中の頂点の子供がなんかそのサブ tree が両方のシグナルがあるとこの文字、このサブストリングが両方の単語にあるとわかります例えば a がここはダッシュハッシュもあって で、ドラサインもあるので、あの、a が両方のサブストリングで行っています。逆に ,ga がドラサインしかないので、ga が、えっと、一つの言葉しかない。もう一つの言葉にはありません。ですね。ta が、ハッシュとドラサイン両方がありますので、ta が両方の単語にあると理解できます。ですね。で、えっと、これを調べると、あの、a, ta ですね。a, ta が両方のシグナルがあるので、 ATA が両方の単語に入っている一番長いの文字列となります。ではあの、これは結構便利と思うんですけど、どうやって作るのかですね。いろいろな問題でスフィックス T ってできますが、実はスフィックス T の実装はちょっと難しいです。あのうまく実装すると O f N でスフィックス T をと作ることができますがあの、この実装は結構複雑なので、 今回の授業がサフィックスリーのもう少し簡単にしたのはサフィックスアレイ、サフィックス配列です。サフィックス配列が n o g n で作れる。でも、なんかとても簡単に作ることができます。で、興味がある人はサフィックスリーの実装も調べてみてください。では、あのサフィックス配列の作りを勉強しましょう。サフィックスアレイ配列を作るには、 まず、すべてのサフィックスを作ります。ですね。例えば ga, c a ga, t a g a c a ドラス g n go. すべてのサフィックスはこんな感じです。ですね。で、えっ、ー、と、次は、えっ、ー、と、まあ、ああの、s o r します。ですね。で、s o r すると、このインデックス i がサフィックス tree の、えっ、ー、と、pre-order の visit になります。ですね。 i0 がサフィックス r a y の8。i7 がサフィックス r a y の7となります。で、これを考えると、えっ、ー、と ga ですね。8と、なんか、7が a ですね。ここも7が a ですね。これを、この sai があとサフィックス e のプレオードとなります。で、サフィックスアレイの、まあ、 まず、なんかその、一番簡単で、でもすごいゆっくり、と効率が悪い作り方ですね。まあ、まずは、えっと、すべてのモジュレートを作って、で、ソートするだけですね。でも、ソートするだけだと、あの、コンパリソン、比較するのは時間がかかります。あの、二つの行列を SDL カンプで比較することが OFN がかかりますね。最悪の場合。ですので、 ここのコーストが on2 乗ログ n ですね。まあ、あの、s t r i が1000キャラクター以下であれば、まあ、これはまだ大丈夫なんですけど、もっと早くすることができます。これはなんか2つのサイドに分けてるけど、バケットソート。なんか問題はこのソートですね。このソートが o f n なので、これはあと on ログ n、on2 乗ログ n になります。 普通のソートじゃなくて、バケットソート、ライデックスソートを使うともっと早くなります。これは文字列なので、あの、26でなんか決まってますので、それでなんかバケットソートができます。で、バケットソートが、えっと、こんな感じです。<笑>まあ、まずが、えっと、まあ、そのサイズ、マックスを作って、で、ここは、えっと、一つのキャラクターずつでソートします。 ですね。で、このカウンティングソートですると、それぞれの言葉にえっとカウンティングソートを行って、一つずつえっとサフィックスアレイに入れます。まあこのインプレメンテーションをえっと見てみてください。では、あのサフィックスアレイができたときに、どうやってそれぞれのえっと問題を解きます。じゃあ、まずはストリングマッチング。 サフィックスガレイがあれば、ストリングマーチングが、えっと、微分探索話で出てきます。例えば、えっと、AGACA で、あの、CA を探したい。2回を微分探索します。まずは Lower Bound。Lower Bound が見つかったら上に行くんですよね。だから、まず真ん中で探して、これは GA が入ってない。で、次は GACA。ここは GA が入ってますね。 t が入ってますけどロワ ー, ーバウンド探したいので上に行きます上に行くと CA がないからじゃあロワ ー, ーバウンドが6ですですねで。次はアッパーバウンドウッパーバウンドの G でまずここで見つけてなくてでこれ見つかったので次はあのまあ、後ろの真ん中です TA がないから次を受けてでこのアッパーバウンドが7だからロワ ー, ーバウンドが6アッパーバウンドが7なので GA が このアレイの中に2回を出てくるっ2回します。じゃあ次は longest repeated subsequence。longest, longest repeated substring が O f N でできます。上からなんか2つずつ string を比較します。i と j があの同じであればそ同じの数を書きます。例えば、ドラと A ドラが違います。だから0。 a$ ドと aca が一つの文字が同じ。だから longest string が1。ag と1で ag と AT これは全て1ですよね。で、ここは ga と ga か。これは2なので longest repeated substring がこの2つとなります。あとはえっと longest common substring。 Longest common substring が同じく o of n で調べることができます。えっと、Longest common substring をなんかもう一つのデータが必要です。これは a w n a a o n a がえっと一番最初のえっとコントロールストリング。なんか、まあ、覚えてると思いますが、二つの m と n それぞれの言葉はコントロールストリングを入れます。だから、 なんか ata, gaca -A の後にドラサイン。ca, ta の後にハッシュタグを入れます。ハッシュタグが入ってるなら、えっと、コントロールが2。ドラサインを入いてるなら、コントローラ、えっと、ールが1。で、えっと、この青オが、どれが先先がハッシュタグであれば、に、先が2。先がドラサインであれば、お腹が1。だから2、2、1、1、1、1、2ってことですね。 で、longest common substring が、あの、前と同じで、longest common prefix ですね。で、longest common prefix が、あと、前の prefix と今の prefix が、オーナーが違うであれば、えっと、longest common substring になります。例えば、あの、これは、あの、違いので0。で、これは同じなので a。で、これも同じなので a。これは違う、えっと、オーナーですので、この a とこの a が両方の言葉に出てきます。 で、<笑>例えば、あと、これは CA ですね。この CA が2、距離の2ですので、で、えっ、ー、と、オーナーが違いますので、まあ、これは、あと、カモンサブスティングサイズ2。で、この ATA がサイズ3で、で、オーナーが違いますので、あの、ロングエストカモンサブスティクエンスがサイズ3となります。はい、えっ、ー、と、 では、これは、えっと、ビデオ3の終わり、ビデオ4の終わりとなります。資料を後で見ると、なんか、それぞれ問題の簡単なヒントがありますので、ぜひ、えっと、資料を、なんか、問題のヒントを見てみてください。では、今週の課題を頑張ってください。